皆さんいいお湯入ってますか温泉はずきです、はい、ということで今回ご紹介したいのは動画島温泉スタンドさんですで、えっと、温泉スタンドって私もあんまり知らなかったんですけどガソリンスタンドみたいに温泉のお湯が出てきてそれをこうトラックとかに入れて持って行って自宅で温泉に入ったりする人用のこう温泉スタンド温泉スタンド<笑>なんですよで なかったのでもちろん持っってて帰れなないかからどううしようかなと思ってでも入りたいなって思ったのでちょっととあるものを用意してそれに温泉をその温泉スタンドで流し入れてそこで入ってしまえばその温泉スタンドのお湯にも入れるんじゃないかということでそれにチャレンジしてきましたえー、っと決して罰ゲームじゃないしそういう趣味ではないですないんだけど、まあ、温泉を楽しむために色々考えてそれがいいかなと思ってやりました はいでもまあ良いいいか真似しなででください<笑>でもね温泉自体はもう素晴らしくて最高のお湯でした。まあとりあえず100分は一見にしかず早く見ていただきたいです。ということでいってらっしゃい 中ですあ暑い<笑>かなりあります。